演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそいうわけで本日はチャンネル登録よろしくお願いしますいやグリコの睡眠の質を高めるギャバチョコレートというものを食べたいと思いますうーんとこういうふうになってるこれ睡眠夕食後ならお休み前に3粒いや寝る食前にチョコレートなんか食べていいのってツッコみたくもなりますから本当に効果あるかなまあ 今日はちょっとあくまでレビューと、とレポートということなので、寝る前ではありませんが、いただきますが、はい中身は、ちょっと、こんな感じになってますね、このあたりは通常のチョコレートとあまり変わらないんですね、では、いただきます、今回はいつもだと全部食べるんですけど、今回は水晶は3粒なので、3粒だけ食べますね、それではいただきます。 食べた感じはそんな風に感じるわけじゃないけど効果あるのかなただ寝る前に食べるのはやっぱりちょっと抵抗がな味はギャグと書 か, かれている方で特に妙な味がするわけでもなく濃厚な味わいのあっさりとしたミルクチョコレートですねや濃厚なのやあっさりとどっちなのでか突っ込まれそうですただちょっとやっぱり寝る前に飲めるっていうのは排毒感があるかなという気がしますのでんどうかなその点を考えるとこちらの点数とさせていただきます 寝る前以外にも食べたいかなというわけでご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとって<笑>まだ早いわかがまうかなサラリーマンと夏の夜うん、はあ寝苦しそうというわけで今度ご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画を見ていただけると動画を拡散していただけるといいですそれでは皆さん本日はおやすみなさい